すば、うん、らしいらえっし、えー、祝福を皆<笑>さんこんにちは。平凡なボ<笑><笑> み、え、な、ー、さんこんにちは天才守っからめぐみはこの高橋レフラッシュ花じゅるじゅるじめぐみ、えー、もう花粉の時期ですからねそうなんだよね始まりました、えー、この素晴らしいラジオに祝福を略してこの素晴れこの素晴らしい<笑><笑><この><笑>ちょっとやりすぎて<笑>やりすぎて<笑>この素晴らしい番組はカズマたちが過ごす素晴らしい世界ライフを紹介しつつこの素晴らしい世界に祝福をさらに素晴らしく盛り上げていくラジオ番組です 番組でーすー。どうもー。はーい、皆さん花粉は負けてませんか。大丈夫ですか。えー、いっぱい飛んでるよ。どうです、淳さんは花粉タイプですか。花粉を感じる人。ね、そこまでねひどくはならないんだけど、おうおうおうおう起きた時とか目がすげえかゆあ、目にくるんですね。今日もめっちゃかいてきた。書いてきた。<笑>今ぽりぽり。書いてきた。<笑>そうだったんですね。<笑>今大丈夫だけど。あ。 だけ苦手とか、うん、昼の晴れてるカラッとした時間が苦手とか。うん、え、ないの。私ハウスダストとダニ。あ、そっちなんだ。なので、汚いところに行くと出る。じゃあ、ゃあ年から年中じゃん。ちょっと、ま<笑>綺麗なところにもいますよ。<笑>私の部屋が汚いみたいな言い方やめてください。<笑><笑>いやいや、部屋のこと言ってないよ。いや、なんか、うん、あの、だかこう、たまに、こう、いろんなスタジオさんとか行かせていただいて、う, ん、うわ、出るみたいな。 ずっとやってるとあれ花粉症ってスタジオの方に言われてもはい花粉症ですとしか言えないあなたのスタジオにいると、はい、あの世の中の私の前では汚 い,、ね、汚いものが反応するというかきれいなところできれいものなところでしか生きられないから な, てなってしまったんですわ<笑>あそうなんだね、はい、そんなね花粉になったりちょっとアレルギーの話でしたけれども、はいね、春が近いからねはい、はい、走り出せ